皆さんこんにちはニーナシェルカです今回はこんな感じでピーチメイクを作ってみたのでこちらのメイクの作り方を紹介していこうと思いますそれではレッツーゴーはいじゃあ早速メイクしていきます最初にちょっと唇が乾燥してるのでこちらのラネージュのスリーピングマスクをつけていきますクーラーで唇が荒れちゃいました乾燥してる 今回はピーチメイクということで少しオレンジ寄りのカラコンを使ってみようかなと思ったのでメルシェのオレンジコンフィットを使っていきます色味がこんな感じのオレンジ色のカラコンになってます片方つけてみるとこんな感じです最初にキャンメイクポアレスエアリーベース01番をつけていきます 今日はザ・ツールラボのブラシを使っていきますこれでこんな感じで伸ばした方がしっかり毛穴に入り込んでくれるかなと思ったので今日はね、ちょっとこちらを使ってみますいい感じにカバーできました今日はこちらのイニスフリーの下地を使っていきます顔に直接つけますそしたらエチュードハウスの猫ちゃんシリコンパフで伸ばします こちらの下地はトーンアップの下地になってるのでかなりね白っぽい感じになるんですけど薄く伸ばしていくといい感じにしっかり肌を補正してくれるので結構最近ねこれは気に入って使ってます以前スタイルコリアン購入品紹介でね紹介したものになってますあやばいつけすぎたかも真っ白じゃん思ってたより伸びがいいので少量で大丈夫そうですね匂いもすごいいい匂いがするんですよこれそこも気に入ってます 以前クラビューとムーンショットとこちらの下地をね3つ同時に購入してこちらの下地が一番トーンアップ力はね強かったですなのでトーンアップが欲しいって人にはこの下地おすすめかなと思います意外とカバー力もね高いんですよねなのでマスクしてもう全然今日は一度もマスク外で外さないよって人かだったら別にファンデーションを塗らないでこれだけでもいけるかもって感じです こんな感じででシリコンパフで伸ばしたらもう一度こちらのブラシで伸ばしていきます最近気づいたんですけどやっぱシリコンパフだけだとなかなかこういい感じにね伸ばしきれない部分が多くて特に毛穴とかがねちょっとなんかうまく塗れてないなーってことが多かったんですよね手が汚れたくないのでシリコンパフで伸ばすけどその後ブラシを使って しっかり伸ばしていくのが一番綺麗にベースメイクが仕上がるなと最近使ってて感じましたなので最近はねこの使い方がねめちゃくちゃ多いです、まあ、シリコンパフだけで綺麗につけられる時もあるんですけどやっぱりブラシにはちょっとかなわないかなって感じですねブラシの薄付きの綺麗さな感じはねちょっとなかなかね他のツールだと難しいぐらい 出せないんですよねあとブラシはやっぱりしっかりね毛穴のところまで入り込んでくれるので毛穴レスになりたいって人はクッションファンデとか使ってる方とかもやっぱブラシ使った方がいいのかなと私はね思いましたその方がベースメイクはね薄く作れますやっぱ夏だしね厚塗りしたくないですよねはいこんな感じでできたら。 今日のクッションファンデは CNP のこちらの21号を使っていきますシリコンパフをよく拭いてからねこちらで今回もつけていきますこんな感じでこんぐらいかな4箇所5箇所か5点置きしてトントンしてね伸ばしていきます だいいたクッションファンデをシリコンパフで取るときはワンツークッションくらいでね足ります足りなかったらこう追加して取ってって感じでね使った方がなるべくね薄付きで使えるので本当にちょっとずつ取って使う方がね綺麗につくかなと思います私はでもやっぱりねもう一回ブラシで伸ばします細かーいところがやっぱりねブラシの方が伸ばしやすいです ファンデーションをこのブラシで伸ばすときはほんとにね軽くなぞる感じで伸ばすのがねおすすめですじゃないとブラシの跡がつきやすいのでほんとに軽くなでるみたいな感じかな雰囲気的にそれが一番ねムラなく綺麗につきます特にこの鼻の周りですねそこはほんとにねそーっと伸ばすのがいいですどうですかめちゃめちゃ綺麗に仕上がったと思いませんか すっごいいい感じ今見てもらうと分かるかなと思うんですけどこの辺がめっちゃ荒れてるのでコンシーラーで隠していこうと思いますエトボスのミネララルコンシーラーパレットを使います付属のブラシにこちらのオレンジを取ってきますなんかすごいおでこ荒れちゃったんですよね まあ、シンプルに寝不足か最近生活リズムが本当にめちゃくちゃハチャめちゃすぎてもう寝ないでそのまま編集とかしてたんですよそしたらねもうどんどんどんどんおでこにねニキビというか吹き出物ができました アトロパスの動画出したと思うんですけどその時もほんとにもう生活リズムがずたぼろすぎてであんな感じになったのでやっぱりねこう生活リズムというか睡眠時間は大切ですねしっかりとらないと肌がめちゃめちゃ荒れますあと毛穴もね開きますよねやっぱり しっかり寝て起きるとかなり肌の調子もいいし毛穴もなんか小さくなってる感じが私はしたので栄養もしっかりとらないとタンパク質とかねちょっとシリコンパフでここもなじませますなんかちょっと色がねなじまなかったのでもう一回 CNP をちょこっとだけ取りますほんとこんぐらいそれでねちょっとこことこの塗ったとこに重ねて色味を合わせていきますやっぱ最初にコンシーラー塗った方がよかったかなはいこんな感じで かなりいい感じに隠れたんじゃないでしょうか久々に使ったら CNP のクッションファンでめっちゃいいですめちゃくちゃ肌が綺麗に見えますやっぱりこれいいですねコスメデコルテのフェイスパウダー00番を使います今回はチークはパウダーを使うのでチークを塗る部分にもしっかりこちらを塗っていきますフェイスラインにもしっかりつけていきます ここまでベースメイクできたらオーロラミストでツヤを出していきますスプレーがこう固まりやすいのかなと思ったんでちょっとねお湯で洗ったんですよねマシになったかないけあ切り細かくなりましたねやっぱりすっごいブシャって出てたんですけど多分ここにね液体が固まっちゃってたみたいで私のせいでしたこれがうまくスプレーできないのすごいいい感じにツヤンツヤンにしてくれました ローラメルシアの目の下用パウダーつけますほうれい線の上とかあと小鼻なんとかつけておきます次はアイブロウに移っていきます最初にエクセルのペンシルで描いていきます両眉を同時に描いていきます いつも通りケイトの限定カラー EX7 番で眉頭を描いていきますユーアーグラムの細いアイブロウペンシルも使っていきます眉尻とかちょっと描き足りないなってところにこちらをピンポイントに使って描き足していきます シアッシュブラウンの眉マスカラは髪の色の明るさによって使い分けてる感じなんですけど今は結構色が抜けてきたのでこちらの色を今日は使います髪を染めて2週間ぐらいはずっとヘビーローテーションのアッシュグレーを使ってて。 ま、2週間目以降はこちらを使ってるっていう感じですかね髪の色と合わせてもねこんな感じなのでしっくりきてるかなという感じです眉毛がこんな感じで出来上がったので先に今日はリップを作っていきますピーチメイクということでこちらを使いたいなぁと思って選びましたロムアンドのグラスティングウォーターティントの新色のピンクバレーを使っていきます こちらは以前動画でもね出してるので気になった方はそちらもよかったらぜひ見てみてくださいこれピンクバレーという名前なんですけど私的にあんまりピンク感を感じないというかちょっとオレンジ寄りのピンクなんですよねなので今回のピーチメイクに合うかなと思ってこちらを選びました、ね、上唇がね薄いのでめちゃめちゃ大 ー, ーリップを頑張ってしていきますピーチメイクはブルベさん、イエベさん関係なくね 似合うそうそなので是非ね、気になった方は皆さんやってみてくださいやっぱ洋服とかも結構パーソナルカラーに縛られてねこれは着れないとかこれは私に似合わないとかねあると思うんですけどやっぱり自分がね似合うって思ってる服を着てたりとか自分が好きだなって思ってる色を使った方がやっぱテンション上がるじゃないですかだから私はそんなにねめちゃくちゃ気にしてるわけではないんですけど やっぱりねこう鏡で合わせた時に合わない色ってあるんですよね買う時にやっぱり自分に似合ってるなしっくりくるなって思うものを買いたいじゃないですかできればねなので気にしてる方もねやっぱり多いのかなと思うんですけどこのメイクはねどっちもいけるそうなので是非気になった方はやってみてください買ってからうわ似合わなかった着ないわってなったらちょっとね悲しいですよね無理やり着ますけど私そういう時 思うのはメイクの場合は結構ベースメイクでこうコントロールできるんじゃないかなっていうのはあります例えばパープルの下地を使うとかクッションファンデの色をこうブルベよりのものにするとかそれで結構こう操作はできるかなとは思うんですけどねリップ塗ってみるとこんな感じですピアスの色に似てますねそしたらキャンメイクのアイシャドウベースを使います アイメイメクを作っていきます今回使うアイシャドウはロムアンドのベターザンアイズの W02 番ドライピーチブロッサムを使っていきますこちらがピーチメイクにぴったりの色味かなーと思ったので今回はこちらを選びました最初にこの薄い色アイホール全体に入れていきます 初めてこのアイシャドウ使った時はイエベ向きなんだろうなーって思ってたんですけど目にのせたところ全然そんな感じもしなくてすごくね自分の肌にもしっくりきたのでこちらのアイシャドウはブルベイエベ問わず使えるものなのかなと思いましたすごい可愛いいんですよねこのアイシャドウアイホール全体に塗るとこんな感じでーすそしたら次はこちらの色を取って目尻側にグラデーションになるようにのせていきます でちょっとね、ここ色味がないのでこの辺までつけますで上側は真ん中あたりまで伸ばしていきます結構最初の色が薄めなのでこちらの2つ目の色でがっつり色をのせていく感じで使っていきますそしたらこのまま下まぶたにものせていきます全体的にね下まぶたにがっつりのせちゃいます ここでね、ピーチ感をね、しっかり出していきます少し最初の色をとってのね、境目のところをなじませますこんな感じですねそしたらこちらのブラウンの締め色をとって目尻、ね、側から中央あたりまで入れてきます全体に入れるとちょっと二重幅がね、狭くなりがちなのでそんなに全体的に私はね、入れない方がいいかなと あと最初にねのせた色味がちょっとね見えづらくなっちゃうのでなるべくね細めに入れてく感じですそういえばブレンこのアイシャドウは色味はめっちゃ可愛いんですけど結構発色がね薄めなので濃くしたいって方は何度かね重ねた方がいいかもしれないですこここまでできたら、こちらちのラメを指に取 今回は、中央より、ちょっと前側からつけていきます黒目の始まりのところから、中央あたりまで伸ばしていきますちょうどこの辺ですね中央にのせてもね、すごい可愛いんですけど中央だと、目を開けた時にあんまりね、こうラメがね、見えないというか奥に入っちゃうんですよねなので、ラメを目立たせたい時は、私はなるべくね、目頭側にラメが来るようにこんな感じでつけてます そうするとこう開けた時にねここら辺にラメが存在してるのであ、ラメラメしてるなっていうのがこう伝わるかなと思います閉じた時もしっかり見えますね逆にここまでラメ見えなくていいって方は中央に入れた方がこう目を開けた時はね結構奥に入っていくのでその方がいいかなと思います 今日のグリッターアイシャドウはスタイルコリアン購入品紹介で紹介したこちらのペリペラのオレンジのグリッターを使っていきますこちらを涙袋と目頭につけていきますちょっと色味がオレンジすぎちゃう気がするので細めに今回は入れてきますこちらもね大粒ラメが入ってるので大粒ラメを目の下にのせてあげるとウルっと感が出て目の輝きが増えるので大粒ラメをなるべく頑張ってつけますこんな感じですね アイライナーはキャンメイクのクリーミータッチライナーの05番のちょっとオレンジっぽい感じのカラーを使っていきます目尻側のアイライナーはメイベリーハイパーシャープライナーのピーチブラウンを使います セザンヌの各フタアイライナーで涙袋の影を描きます今日はペリペラのブラウンのマスカラを使いますブラックでもいいと思うんですけど少し今回は柔らかい印象を出せたらなと思ったのでブラウンのマスカラを使っていきますこのマスカラは 何度か使って思ったんですけど下地を塗らない方が仕上がりがとても綺麗ですあとパンダになりにくいので別に下地をつけなくても大丈夫かなと思いました逆に下地をつけると私はダマになる感じがしました固め仕上げるとこんな感じです アイメイメクがこんな感じでで完成したので次はシェーディングハイライラト、チーークをやっていきますシェーディングは久しぶりにこちらの VT のトリプルシェーディングを使っていきます最近もうねこのユ r アグラムのブラシが良すぎてこればっか使ってますシェーディングおでこが特にねめっちゃつけやすいんですよこのユ r アグラムのブラシ細くねシェーディングつけたいって人にはねこれすごいこのブラシおすすめです 顎下にもしっかり影を描いていきます。ただブラシが結構固めなので、取る量にね、ちょっとだけね気をつけた方がいいかもしれないです。取れすぎちゃう時があります。そしたら細いブラシでこの辺の色をとって。ケイトのマルチコントゥアブラシゼロ二番で鼻先を描きます。このブラシでこのままぼかします。 指でぼかしてもいいんですけどちょっと指でねぼかすとファンデーションが剥がれる時があるので最近はブラシでぼかしてますこんな感じですチークはロムアンドのミルクシリーズのピーチカラーのチークを使いまーすニコって笑った時にこの辺かな今日はちょっと可愛らしい感じにしたいので丸めにつけてきます このチーク結構発色がね薄めなのでしっかり色出したいって人にちょっと向いてないかもですね重ねればまあなんとかね出てくるんですけどチークつけるとこんな感じでーすハイライターは今日はこちらのミッシャのハイライターを使っていきます鼻先と鼻筋この目頭 チョンをつけ忘れちゃたこんな感じでハイライターができたら頬の高い位置にペリペラのピンクのハイライターを足していきますピンクのラメなのでこれをつけるとさらにね、頬の輝きが増します 輪にラメをつけるのにハマってからここにラメがないとねちょっと落ち着かないぐらいなんか物足りないって思うようになっちゃいましたねやっぱねすごい可愛いんですよここにラメがあると顔がね動いた時に可愛いいって感じですねはいこんな感じで完成でーす はいというわけで今回は韓国コスメメ多めでピーチメイクを作ってみましたいかがでしたでしょうかピーチメイクはイエベさんブルベさん問わずに似合うカラーになってるので是非気になった方はやってみてください今回のメイクで特にポイントになったコスメがこちらのロムのミルクシリーズのピーチカラーのもの2つだと思うんですけど以前こちらのレビュー動画の方もアップしてますので気になった方はそちらも是非チェックしてみてください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 や開けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も」